구스애니컨텐츠입니다작품속에멋진인물들의서사를정리하는컨텐츠이겠습니다오늘처음으로정리해볼인물은마엘입니다이컨텐츠에는언제나스포일러가포함되어있을수있으니스포일러를원치않는분들은지금뒤로가기눌러주세요 3, 2, 1.、Yeah. こいよんさんへのマエルをイヤーギーウエスタロサープトマエルカジエーモて、デンジンジョンジェルチエスミッドオロジマエルのシジョンエスマンジョンリエスニーイミーアシンドゥーチェミッケーボシルスイスッコミミッドシェミッドシェミッドジョワヨゥーニューシェミッドジョワヨゥーニューシェミッドジョワヨゥーニューシェミッドジョワヨゥーニューシェミッドジいワヨゥーニ 이런영상은제작비많이들어갑니다영상이떠야또만들겠죠여러분들이해줄수있는건좋아요한번눌러주시는것그리고영상을끝까지시청해주시는것입니다그러면한번출발해보겠습니다 Sansen Nembriano. 월에다치와도서 Sansen Nembriano Sotozeneca. 슈바라크 Konokuki, m a 세서 에스타로사의첫등장신이었죠얘를처음봤을때목소리도좋고애가진중해보이는것이오내가좋아하는캐릭터이겠다생각하고봤는데굉장히사악한겁니다어쨌든강렬한첫인상이었습니다이만닫아가이네사키오막키스기다또일포테키나오사레타흐리오스테이타요다이노와서모테스카 全員を倒すことは不可能と判断しての選択だろうリベンジカウターなあメリオダス本当は死ぬほどこんなことはしたくねえんだ俺はお前のことを愛してるからよ<笑>懐かしいなメリオダスもっとよく声を聞かせてくれよ<笑> 今度はいつ裏切るんだ実界の統率者だったお前が俺らを見捨てた時みたいに誰もがお前こそ時代のマシン王にふさわしいと認めていたよ俺の憧れでもあった教えてくれどうやったらそんな楽しいことを思いつくんだ悪い奴だよなメリオダスのとどめは私にささせてちょうだいお前に何で将来君ん ゼロサインボックスハントこいつは俺の兄弟の魂を勝手に食らおうとしたこうなって当然だもっともお前がやらずとも俺がやったがメリオダスは俺の手で死ねなくちゃならねえいいこと教えてやる 俺たち上位魔人族には心臓が7つある。ハンターフェス俺は自分の女のち一人を守ることもできねえのかアバヨ兄弟俺の愛するメリオタスさっきからピーピーうるせえぞ耳障りだ。 진짜무서웠지요그무섭던꽃밭핸드릭슨을개작살낸리벤지카운터를한손으로막아내다니요이때진짜깜짝놀랐었고단장멜리의일곱개의심장모두를터뜨리는무서운모습그걸터뜨리면서도눈물을줄줄흘리면서말이죠더섬뜩하게거기다가반을무슨풍선하나터뜨리듯이터뜨려버리는모습에서소름이끼쳤었습니다 このクソッダレな魔人どもお前になんで力が出ねえ俺の前で憎悪を抱く者は乱ピ等も傷つける術を失うなぜカ言が聞いてねえ自分より弱い者に憎しみを抱くはずがないでしょうそれがこの私傲慢の罪ライオン神のエスカノール おやおや金貨でも落ちていましたかこの手応えを待ってたぜおこがましいこれが俺の魔力フルカウンターあらゆる物理的攻撃を倍以上に跳ね返すだってでは本気のあなたに敬意を表し私も本気を出してあげますが。 フライドフレヤ闇を展開するのが少し遅れてたら大ダメージもんだブラックアウトフルカウンター俺の闇がお前の太陽を飲み込んだ我が決めた我の太陽を飲み込んだ誰が決めた 아죄송합니다오늘주인공은에스타로사마엘인데이장면의주인공은누가뭐래도에스카노르이군요 누가모했지네가주인공이라고마에라아니도모르겠지나도모르겠지나도모지나도모식겠지나도모지나도모르메리오도스르겠의아도모르겠시나나도모르겠지나도모르겠지나도모르리지나리오르스가나도모르겠지나도모르겠지나도모모르겠지나도모르겠지나도 苦しみから救ってやろうとしたのにエスタロッサかメリオダス並みに読めぬ腹の内その正体が何かわからんがとにかく不気味な男よここはどこだどうしたのんこんなところに一人でまたお兄さんと喧嘩したの今の夢はなんだてめえかペロニア好きっきりの看病をしたのはこのペロニアですよ看病 작화가갑자기좀훅떨어졌겠지만 <웃음> 오늘은여러분스토리에만몰입해봅시다스토리는확실히명작와마이다마니나르노 cono, 월브잇게마니미가오마에라가바이나오레모마오와마스토리게임을가라월요와 その代わりエリザベスを俺にくれよエリザベスは誰にも渡さねえふぬけの分際で欲張ってんじゃねえぞえ面白いよメリオダスこないだとはまるで別人はあ<笑><笑>次期魔人王と噂され四大天使すら恐れた俺の憧れの兄貴だよ魔人王になるのはこの俺だ うん、抜け目ねえなゼルドリスエスタロッサお前たち二人には全ての怪言を回収してきてもらいてどういうことだよ怪言を全て吸収すれば俺は魔人王と同等の力を得ることができる裏切ったゴーセルグロキシニアドロールの怪言はすでに回収済みだマジかよ見せろオーゼンメイヘンカイシマの地面。うんあ 解剖の回収には本人の同意がある場合、戦闘不能にある場合、いずれかの条件が必要だ。なあ、殺しても奪えんのか何ほら、あれだ。もしも誰かにやられていた場合って言いたかったんだ。念のために言っておくぞ、エスタロスさん。くれぐれも。 ジェルディシエクマリル、セゲトルリオンネン、エスタロサヨスミダ、ウヤニエゲ、センサンマキミオ、ジョルテモグメンアンデ、ラゴマランンキョギチオ、ムロン、コギカジドタ、ネダボゴイン、ジェルディリセゲジマン。ヨニメノヨンダイテンマエル、ヤツマチカに殺されたんだそソコノキ何者だこの力こそ 四大天使が最高神様より賜りし御寵。愛よ我が亡き弟四大天使マエルが授かりし御寵だだが弟は3000年前実戒に打たれ御寵もまた失われた千歩譲ってこれがあなたの言う御寵だとしても御寵自らが選んだということでしょう 그랬습니다 u sunshine, 의 a e r e and chungyacho. Me to monena, garanji. Ungay, laxo, dona. Connatogoronicacurti, t e その魂だけは見逃してくれおっあっリンゴ今のはてめえのトリックスターの技か俺はお前らの会言をいただきに来た会言はどうせゼルドリスに返すつもりだ戦いを放棄した魔人に一体何の価値があるそれにゼルに会言を返してもらっちゃ困るんだよ お前は歪んでいる俺が歪んでる聞かせてやるお前への手向けとしてお前は魔人王の息子でありながら闇の力を有せず生まれヘルブラエイズ追いつきやがれ天才肌の長男と三男に挟まれたことを憐れんだ父親は次男に怪言を与えた お前が自身以外の会言を取り込めば破滅は免れんぞどんどんずっとお前に伝えたい言葉があったお別れの時間だもうお前を守ることもそばにいてやることもできないだから言わないよ 정말안타깝고뭉클했던장면이죠몬스피트는희생당하는그순간까지자신이사랑했던데리엘리를살리기위해마지막힘을씁니다그런데 g a n Kaji, Chasini Sarangeton, Teddy Little, s a メリオダスをマジ王にするために会合を集めているのねそんなことはさせないつれねえこの気配よう仲良し四人組のサリエルとタルミエルマエルおっとワ<笑>りワりマエルは俺がぶっ殺したんだ 行って来るんじゃね。えか？キリング操作。はあ、あ, あ、四大天使最強の男を殺した。俺にてめえらごときが勝てると思ってたか。竜巻と大会の恩寵を披露する暇もなかったな。ならば見せてやるさ。我らが恩寵を持って。 同胞マエルの仇を討たせてもらう本来なら俺の地愛の前で憎悪を抱く者は何人も傷つける術を失うはずなんだが俺が強いからに決まってんだろうウフッでここはどうなってやがる 神の領域にようこそそこは僕らの恩調によって作り出された空間さ大会に唾入って竜巻にため息をつくようなものよエンリルの天 罰, の天罰僕らのエンリルの天罰は魔人族をも再生不可能な分子レベルまで分解する g -E ハハハハなあなあお前らもっと俺と遊んでってタルミナ様遊ぼうぜボクには魔人とじゃれ合う趣味はないんだウフフフフフ 最高四大天使半端ねえいや本当に参ったわ二つでもまだ足りねえんだからよガラカチワンナトレ お, お前ら黙って殺されればいいこのメリオダス様にな どうしたの一人でみんなが俺を虫一匹殺せない腰抜けだってその犬は覚えてる<笑>この光景<笑>そうだ犬の名前はなんだっけ俺はエリザベスがずっと好きだった俺もいつか兄さんのようになれるのかな<笑>俺が保証するいい<笑>俺は 兄貴になりたかったんだ違う俺がメリオダスだなんだよエリザベス俺に会いに来てくれたのか俺もお前に会いたかった俺は一体何を俺がメリオダスだとっととね俺たちも王者様を守るんだシンレーソンシャスティフォル第一形態 シャティバル大丈夫切れおっっおっやっもっと静かな場所に行こうぜいつも俺たちが人目を忍んで会っていたあの場所さそう俺とお前の 秘密だったあなたはエスタロスメリオダスじゃないわ俺はいつもお前のことを見ていた俺はいつも陰で笑われていたそんな俺を笑わなかったのは兄貴とお前だけだだがお前の視線の先には メリを助けてエリザベスこれ以上誰も傷つけないで<笑>あなたの言う通りにするわ。 エリザベスシン・エソン・シャスティボル第5形態インクリーなんだおかしいエスタロッサとの記憶がお前は言ったなエスタロッサの記憶が思い出せぬとわしを含めエスタロッサを知るすべての者のがたばかられているようだ あの男は金獣を発動させるそれはたった一人の男の記憶とそれを知る全てのもの神々すらの認識を変えるものだ作り変えた認識は二度と戻ることはないのか金獣にかかったものの認識は共有されるわヴイルの顔が思い出せない仮にそのうちの一人に何らかのアクシデントが起こり 心火が生じれば全員の認識が徐々にやがて一気に決壊する気づきは疑問に疑問は確信に<笑>俺の23じゃあエスタロッサがその犬は名前はあるんですかエスタロッサメリオデスがつけてくれたのいい名前でしょそなっ よいよ、カレオシルゼインキヨーカー、アルビッるスガタニーモエスタロサノド、ハナカラ、ソンザイマルスエスタロサラン、エ存在しチョンジャジド、アンネン、イムル、イルジモ 형에대한열등감이빚어낸일그러진자신의마음이오두의인식을속이고자신마저속여서만들어낸거짓인물이었죠물론거기에는고서의큰계획이들어있는것이지만작품이말하기로는집착과열등감을품은일그러진천사그것은천사마저도괴물로만들수있다라는메시지를담고있는지도모릅니다 w h 악무를 s your accumulum m e 魔人族を殺すことは罪ではない兄さんにとって私は誇りであり私にはそれが嬉しかった、うん、あなんだこれは私はエスタ・ロッサとうとう最強の四大天使マエルを撃ったこれで同じだメリオダス兄さんと。 つかあ悪夢じゃないこの手に残ってる向こうの旅を焼き尽くした感触が魔人族実界ゴーセルお前は尊敬する兄を敵と憎ませ苦情の魔人を兄と慕わせた許されざる罪ですなぜこんな真似をなぜ私でなくてはならなかったのです 聖戦の終結その大義名分のためにこれほどの苦痛と屈辱を私に与えたと痛みも苦しみも知らぬ人形にどう復讐しろとこの私をどれだけ侮辱するつもりですか体に痛みを感じぬのなら心に痛みを与えてやるまでですインクリース<笑>救済の矢 俺を壊せその反応ですよそうでなくては復讐の死骸 が, がありませんタマキの槍お前が抵抗すればするほどゴーセルを長く苦しめられるその調子です妖精次は2人で来なさいいや4人だんやあサリエル・タルミエルなぜ私から全てを奪った大罪人をかばう 取り込んだカイを今すぐ手放せカイを宿す限り決して太陽の恩長は戻らないのよこの希望すらも奪うつもりなら代わりに与えましょう絶望を今すぐ私の考えを読みとせマエル以外に伝達しろまずは妖精王がマエルを隠ら意識がそれた瞬間奴の両側を サリエルとタルミエルが全力で抑えろ私はマエルが瀕死になるまで攻撃を叩き込むコンボッサーたミエル…なんで…受け取るがいい死の天使からの慈悲をオズン・メイヘン・カ・イシュマの地面ガラカチ・はナトレ お願いもうやめて光が縮んでいく ローセルに起こされなかったら危なかったおかげで体中が痛みで悲鳴を上げてるけどね新低層シャスティフォル第6形態ゆずドラクロストリニティアタックハイテンションだ 言をモノとして具現化させているんだよこれは沈黙の順位二人とも魔力を封じられたマエル許してほしい本当に本当にお前を救いたかったんだつまり お前に自爆機能をつけろとマーリンのインフィニティで極限まで高めた爆破機能は俺を中心に10マイルの空間のあらゆる物質を消滅させるこの公園はそんなありえない怪言が見せている幻だ。 技の特性は飛井心受けた攻撃魔力を大地にそっくり逃がすんだだけど今ので島の核はボロボロ持っ て, 持ってああっゴーフェルオーリャーオークンオータル威厳と存在を今こそ示せ さてとマイルもうこの争いに終止符を打とう「新冷蔵シャシティブル第8形態ハレンガーデン」。 冷蔵シャスティフォル第一形態シャスティフォルお前を救うチャンスをああインベージョンここは私が一人になりたい時によく訪れた丘です最後はこの風景を心に焼き付けて静かに消えたいさあ戻るといいこの世界はじきに消え去るでしょうマイルここから怪言を追い出せるのは お前自身の意思今なら間に合う生きたいと強く思うんだならば答えてください私が選ばれた理由をお前を選んだのは俺を作ったゴーセルだゴーセルもう一度だけ会いたかったお前が殺した女性の名はグラリーザ・ゴーセルの恋人だよ愚かしいにも限度がある。 この私だっただ一度だけ前世の記憶を携えたまま魂を新たな生命へと転生させる術マイル俺たちとキャメロットに行ってくれそんなことを誰が望むのですか兄もエリザベスも。 誰一人望みはしない私は望むだからお願い力を貸して그렇게힘겹게돌고돌아천사의본연의모습으로돌아온マエゼルドリスは最初からこうなることを想定していたのかエスタ・ロッサが手当たり次第に回収し取り込み耐えきれずに自滅することまでエスカノールまさかこんな形で再会しようとこれも太陽の導きでしょうか 四大天使マエルなんですね僕の魔力サンシャインはもともとあなたの恩寵だったんですよねマエルさんどうか力を貸してくださいそのためならば僕はこのサンシャインを喜んでお返ししますもちろんあなたたちの力になるおりですしかし お, お願いです僕にはもうサンシャインに耐えられるだけの寿命が残っていません どうしても受け取れないならば貸してあげましょう僕の大切な人たちを救ってください。ちょっと俺たち다시받을수는없었던마ンの前エスカノルガ、チェロッケ、チャールドグルヘスミダー、ビリオドリテニー、サヨンヘダーラゴ 我が恩ちの前に消え失せろ戻ってきたかエスタロスさんいやマエル新たな魔人王誕生の邪魔をするなグレイテスト・さん 君を抑え込めれば私の勝ち5分以内に私を倒せたのなら君の勝ちですヘリオスフェア、うん、私は悲しい偽りの記憶だったとはいえ一時は兄弟だったのですっ、うん 焦っているようですねこの世でたった一人の兄をそのような存在にしてもいいと邪魔をするな何が君をここまで縛っている何が君をこうまで駆り立てる 今は何も言うなあああああああのあのあああああああああああああああああああれあああああああああああああああああああああああああああああああああ 魔人王は消滅しました。脅威は去ったのです。<笑>兄さん、マエルさん、地上はまた大変なことになっています。どうか僕の声が届いているのなら、お願いします。エスカノール、あなたの祈りは確かに届きましたよ。僕にサンシャインの力を返してもらえません。あなたの体は。 サンシャインの恩寵による負荷で、もう限界だ。Oh, 命を無駄に捨てることになります。僕は命を捨てるんじゃない。大切な仲間のためにかけるんです。まだ正午まで時間があります。よけがちみだ。以後のストーリーと、おとけでねじ、チャラシジョ。あでしのぷんどりと、たしジェミケポルシートロ、クスエ、ソガンムンルタマ、ジェミ 다음캐릭터누구갈까요재밌게보셨다면좋아요버튼한번씩들꼭부탁드립니다고맙습니다구스애니였습니다